今日のテーマは5 Key Traits of Abundance Mindset 豊かさ思考の5つの特徴ですぜひどんなふうに英語を流ュに話したいかをイメージしながら内容を聞いてくださいそれでは始めます Our mindset determines which path we take in life One road is paved with scarcity while the other is paved with abundance at every turn.We can change our minds about which road we want to take at any time.Here are the five key differences between those who have a scarcity mindset and those who have an abundance mindset. 私たちの思考は人生の中でどの道を歩むかを決定します。大きく分けると 二つの道があります。一つは欠乏の道、もう一つは豊かさの道です。どちらの道に進むかはいつでも実は変えることができます。ここでは欠乏思考を持つ人と豊かさの思考を持つ人の5つの重要な違いを紹介します。Number one. Plenty versus lack. Those with an abundance mindset believe the world is abundant in resources, love, relationships, wealth, and opportunities. They believe they can afford whatever they want in life and express this belief by saying, I can afford that. Those who have a lack mentality believe s that there are few opportunities. resources, relationships, love and wealth.They always say, I can't afford that.Saying that statement every day reinforce the belief and establish that exact pattern as reality in one's life. 豊かさと結乏豊かさの考え方を持つ人は世界には資源、愛、人間関係 富、機械に溢れていると信じています。欲しいものは何でも手に入ると信じており、この信念を私はそれを手に入れることができます。とよく言葉で言います。欠乏思考を持つ人は、機械、資源、人間関係、愛、富などが少ないと信じています。彼らはいつも私にはそんな余裕はない。 と言っています毎日その言葉を発することで信念が強化され、そのパターンが自分の人生の現実として確立されます。Number 2.Happiness vs. Resentment Someone with an abundance mindset is an optimist who is genuinely pleased for others when they succeed. Those with a scarcity mindset On the other hand, are competitive and resent others' success. 幸せと恨み豊かさの思考を持つ人は楽観主義で他人が成功すると心から喜びます。一方欠乏思考を持つ人は競争心が強くて他人の成功を恨みます。Number three. Embracing change. Versus fear of change. A person with an a b u n d a n t mindset recognizes that change is a natural part of life and they embrace and accept it. Recognizing that change, even if it is challenging or difficult to navigate, often leads to more positive outcomes. Those who have a scarcity mindset are burdened with fear. They will spend more time complaining about change and will take a longer time to accept change. 変化を受け入れると変化を恐れる豊かな心を持つ人は変化が人生の自然な一部であることを認識しておりそれを受け入れますたとえそれが困難なものであっても変化を認識することで よりポジティブな結果を得ることができます。欠乏思考を持つ人は恐れを抱えています。変化に不満を持つ時間が長くなり、変化を受け入れるのに時間がかかるようになります。Number 4.Proactive vs. Reactive Those with an abundance mindset take a proactive approach to life. as a result of their positive attitude.Rather than waiting for things to happen and then reacting, as those with a scarcity mindset do, they plan for the future and develop long-term strategies. 積極的と消極的。豊かな考え方を持つ人は、その前向きな姿勢から人生に対して積極的なアプローチを取ります。 物事が起こるのを待ってから反応するのではなく、欠乏マインドを持つ人と違って、将来を計画し、長期的な戦略を立てます。n v 5 Learning vs. Knowing i t All An abundance mindset desires to learn and grow.They have an insatiable thirst for knowledge. and the acquisition of new skills, whereas the scarcity mindset believes they know everything, severely limiting their learning and growth. 豊かさマインドの人は学び、成長することを望みます。知識や新しいスキルの習得に単力的であるのに対し、欠乏の考え方を持つ人は 自分がすべてを知っていると信じているため、学習や成長が制限されます。それでは単語やフレーズの解説をしていきます。このエピソードのテキストは紹介文の中にあります。テキストを見ながら学ぶことをお勧めします。今日の記事は少し難しい単語も出てきているので、その中からいくつかピックしましたので、見ていきます。 pave, pave というのはしく。pave your way to success。成功への道を作るとか、そのような使い方も結構ありますので、必ずしも直訳のしくとは限りません。scarcity, scarcity の反対は abundance, 豊かですね。scarce, 極めて少ないという意味も 結構あります。The next one is resentment.resentment resentment は恨みです。I have resentment toward my elementary school. 私は小学校に恨みを持っていました。とか、そのように have resentment towards 何々というふうに使うことができます。The next one is competitive 競争的 競争力。実はこの言葉はネガティブではなくポジティブな風に見られることが多いのです。特にビジネスの世界では、you need to be a competitive という風によく言われることがあって、もっと競争的になってくださいということが結構多いのです。その裏の感情なんですよね。自分がさらに成長するために競争するのであれば、良いエネルギーを使っていますが、 恨みから、あるいはネガティブな感情の中から競争的になると、必ずしもいい結果が回ってくるとは言えません。なので、competitiveness は使う場所、使うところによってニュアンスが違ってきます。The next one is proactive.proactive proactive は積極的。こちらから直接行動するような意味です。 People who are proactive are the ones who will do the work right away. 例えば、まあ、仕事がもらったらすぐに取り込むのは proactive な人です。reactive are the people who will not do things until the deadline.reactive は proactive の反対的、消極的なんですね。反応的。でそのような特徴は、 今すぐ取り込むのではなく、待っていって、本当にやらなきゃいけない時になったらする。Now, let's move on to the discussion topic. 実は、この豊かさマインドなんですけども、よく読んでいくと、いくつか当たるところもあれば、当たらないところもあるかもしれません。 その当たらないところは何なのか、改善していけるのかに気づくのは今回のエピソードの目的です。So, my question for you is, in which area do you think you can improve with an abundance mindset? 豊かさ m i n d をさらに強く強化していけるところはどこでしょうか ?For example, me, the idea of being competitive was so ingrained in my brain, so I was trained to be quite competitive as a kid. But as I'm growing older, I realize being competitive isn't all for the good most of the time. And the idea of learning from the people who you admire and form a friendship with them is sometimes the better solution. 私は小さい頃に競争力、競争的になることは教え込まれてきました。でも、まあ今になって大人になって経験を積むことになって、競争的になることは、まあ自分の体を傷つけることも結構あるし、良いことにつながらないことが多くなってきています。なので、その時は本当に自分がいいなと思った人と友達になったり、その人たちから 学びするというのは最近とっているスタンスです。So I learned that it's not about being who is number one or who is faster, but it's more about how do I improve from this or how do I satisfy my curiosity or how do I be a better self. 誰が1位なのか誰がもっと早いのかが問題ではなく もっと大事なのは昨日の自分より今日の自分が進んだとか今も既に進化しているという満足感じゃないかと私は最近思うようになりました。So, if you think that this article is helping you to remind yourself of something, please really take it to your heart and、um, think through in what area can you improve with an abundance mindset. もしこの記事はあなたに響いたら、ぜひ時間を取って考えてみてください。豊かさのマンドを持って何か改善していけるところはありませんか ?Thank you so much for listening to the podcast. このポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。I have started to create contents on time ticket to help more people in different areas. If you are interested, please check it out. The link is in the description.Hope to see you again! 私はタイムチケットでもサービスを提供し始めました。もし興味があれば、ぜひ下のリンクを見てチェックしてみてください。また会えるのを楽しみにしています。